チームバゲモンの皆さんです。お願いいたします。はい、会場の皆さん、こんにちは。本日2回目の戦略となります。秋田日本一の予選を広めようと、今年で、ね、活動十8年生を迎えております。えー、本日チームワークのちょっとメンバーが少ないもので、えー、いろんなチームさん方学校をくよっていただいております。 えー、まずは、えー、秋田市日本調子から本庁前部大会の皆さんよろしくお願いします<笑>はい先ほどもね小さいな方も元気いっぱいの演技をしていただきましたね小学校1年生の子だわりますのでねぜひ応援よろしくお願いいたします<笑>そして岩手からは秋さん、ね、ま, たまた岩手からお越しいただきましたありがとうございます<笑>そして会場の皆さん素晴らしいですね空 席, がす空席が今すべて満席でございますからね<笑> はい、ありがとうございます。えー、会場の通り、皆様も、ええ、盛り上げていきたいと思います。最後まで、よろしくお願いいたします。はい。それでは参ります。ほ。れ。 等着他们的冒险 「おきずかも」 right you チームのリボでした